行きましょうか。ちょっと飛ばして。好きなタイプは、フィーリングが合う人、信頼、25、信頼できる人は何人いる怖いな、これ。えぇ、ー、片手でも数えているかいないかくらい。